今度こそ貴様を殺してやる俺たちはあの戦争と共に終わるべき存在だったんだアクラク何なのこれケンイ様喜んでくれるかな止められるものかよ君が殺そうとした新しい世界の到来だ